えー、引き続き今回も孔明さんで盆栽の旗揚げの切り込みの体験を高木さんがしております。はい、じゃあオスさんままたお願いします、はいえー、前回は大きいサイズのしがしらをやりました。はい、またこれは全体的にも使うので、えー、根の切り方とか枝の切り込み方がちょっと今回のとは違ってきます。で今回のこの原木、うん、これは別な動画でやったしがしらの2度掛けをした材料の。 元の原木になりますこれを鉢にあげて2年枝をちょっと作ってから取り木をするこういう原木になりますもうこれは 100% 取り木を前提に剪定をします、うん、まあ手順としては同じなんですけどまず最初に土をある程度落としますこっから2年枝作るんですか、ね、であの取り木かけてるそうですか う, ですうちはねまあ1年でやっちゃう人もいますほーじゃあフランセルは4年ぐらいかかる、まあ。 完成というかその取り木をするまでねこれで鉢にあげるでしょ、うんでまあ、今年と来年枝を作っ て, 作ってで再来年に3年目に取り木をして4年目の春に鉢にあげるにだからまあ年度って言うと3年だよ ね, ね3年して4年目の春に鉢あげるでもここに来るまでに、うん、継ぎ木された苗木を畑に植えて3年気が、うん、<笑>遠くなる<笑> で、その太り具合によって、はい、畑でもう1年追加でやる場合もありますう、うん、か、はいな確に根っこをこうねまず切っていくんですけど、はい、今回は取り木が前提なのでこの根は使えませんですからとりあえずあの鉢に入れば大丈夫 まあ、だからといってあまりこう丸っこい根っこだとか長すぎる根っこだと鉢に入らなかったり安定しないのでまとりあえず上に飛び出ちゃいそうな上根はやっぱりこう外します。はい、いらないとはいえ根っこが鉢から飛び出てじゃ何もならないので上にやった後にこの切り込む度合いなんですけど今度はある程度鉢に入るぐらいのそんなにリスキーな切り方は しなくて大丈夫ですただ植えた時に丸いとこうグラグラしちゃうので一応底根はきれいにはさらわないですけどとりあえず平らなぐらいにはしてある。うんはいこ これは、うん、そのまんまもし使っちゃうんだったらその根は使わないので、はいまあ、これじゃ長いから他をねこう詰めた高さに合わせたぐらいにこう切ってあげて、はい、前回やった少し大きいサイズのやつは少しこう太くてもその先でほぐす感じでやったんですけど、はい、同じほぐすんでも。 今度はこのサイズじゃなくて、このサイズを想定して枝を作るんですね。小さくするから、もしかしたらこれよりももっとちっちゃくこういうサイズで取引をするかもしれないので、ごつい枝は残さなきゃいけないんですけど、前よりももうちょっと短く。将来的にごつい枝がわからなくなるように感じで枝を詰めていきます。一、は、応、い、目を目を気にしたです、ね目。目に気にした方が い, い目は残さない。 ちょっと今のところ構想的にはこんな感じ、うん、この辺で取り木をかけると今のところね田崎、はい、さんはどの辺で取り木する予定ですかこの辺ここの辺で<笑>、うん、<笑>やっぱりねあのどんな木でもそうなんだけど、はい、将来ここでこうしたらいいなっていう構想をして、はい、枝をこうやっていかないと頭の位置だったりねあ、はい、の下枝だったりその通りにはいかないんだけどもこうしたいという 設計図を頭の中で描きながら切っていくと切りやすい、はい、いくらこの粘りはねもう使わないとはいえやっぱりこのサイズだとやたら5寸とかよりもこういう4寸ぐらいの鉢にこう入れて下で出ていきたいんだけどこれだとほらでかいキツキツというかう、ね、厚さも飛び出ちゃうじゃないですか、はい、少しその4寸にいくら下の根は使わない予定だとは言いながらも。 4寸ぐらいに入るような、さっきはこれをスパーンと奥まで切っちゃったけど、はい、細かい根を残しつつ飛び出ちゃう部分だけをこう切ってすとこういうふうに、はいはい、今度は上なんですけどこっちを正面にするかこっちを正面にしたいかなんだけどこっちだとここに正面に強い上があって、はい、ちょっと邪魔になって切るようになっちゃうし逆にこっちの裏枝がなくなっちゃうんですね。とししてては多分こっちを表にして こっちは裏枝に使って細かいのを外してでそうした場合にてっぺんはこれでいいのかなとで取るサイズ感もこの辺これを一の枝に強いから一の枝に使えばちょっと株立ちっぽくすればこのぐらいだしまあ、どっちにしてもこのサイズ感でいくとこの3本は角みたいに上に出ちゃってるからこれはね真上に上がっちゃってて元にここに芽があるので結構。 やっぱりこの間がいつなっも消えなくて、うん、やみになっちゃうのでうまあだいたいねあこの辺はね後でリカバリーできるので要所だけ抑えている い, い仕事なんですまあ死頭の取り木を前提としたミニ盆栽を作る苗木の旗揚げの切り込み方死頭、はい、の感想は言い訳を言いますと言い訳をくださいやっぱりこう、うん、怖いじゃないですか切るのはねはい、うん、なのである程度 ここら辺なのかなのちょっと一個手前まで切ったっていう言い訳をさせて。言い訳大事です、ね。そうです、うん。それで答え合わせをした今、あ、なるほど、ね。やっぱすごでよかったんだなっていうので、ああ一応言い訳で。うん、言い訳でした。<笑>はい。ありがとうございました。でもう一歩あともう一種類だけね。今度はシーパッある程度これの三分の一ぐらいに一旦ちょっと作業しやすいように。 全部こうし ち, ちゃいます2分に挿し木ができますねこの種類はね、あの杉っぱが出せない方の 種, 種類なんですよこれの挿し木の成功率が3分の1ぐらいなのであ、そんなに低いんですか、うん、でやっぱり100本欲しかったら300本ぐらいうんで、普段よく目にする絹井戸章って、はい、よく最近出回ってるやつは、うん、あれはね、100本刷すと120本ぐらいになるんじゃないですか。<笑>っていうぐら い, 月がいい、がいいなるほど そしたらまたさっきのあの他の臓器と同じでやっぱり最初に根っこを切るのでこの土を全部します。体験楽しいですか？楽しいですよめちゃめちゃ。めちゃめちゃ楽しいです。め ち, めちです今の時期ってあんまりそうですね。でこういうことできないじゃん。切るものが少ないから、ね、<笑>はい。ちょっと高さっていうのはね臓器ほど明確に出てないんでまずはねちょっと輪郭、うん、ある程度このとりあえず。 また切り戻せるようにさっき言った通り少し大きめでもいいのでちょっと輪郭をね細くなるように丸くでなんで一遍でさっきみたいに臓器みたいにやらないかというともしかしたら曲でねこの辺曲があってねこの辺のねこれいらなくなっちゃうかもしれない、はい、曲がどこまでいってるかがよく見えてないんで今はねそこは見ついてるあのポットのまんまぐるいちょっとこれこういうでかいもう、まあまあ、そういうのも来ちゃう来ちゃう 少し軽くなってきたらこの枝のほぼほぼここについてる今の枝つのはほぼほぼみんな使えないんですよ。ふかし直した胴吹きしたやつを使うんででも雑巾のように葉っぱを全部なくしちゃうと枯れちゃうのでいらない枝もここまで長くなくその最小限の量に1つの枝のこの辺、はい、2枚とか3枚残したとにちょっと一旦ね1つの枝ごとに最小限の葉っぱに。 まず一旦ちょっと落と落してみる<笑>いい下から下から23個枝を残して切るこれは枯れないために残すだけで使う枝じゃないからあんまり気にしないでこ、はい、のままのサイズで鉢開けるととんでもなく枯<笑>れ<笑>なっちゃうんで小木<笑>さんの方の新拍の大きさ全然違います ね, ね 枝数も多いのかもしれないです ね, そうだねこちらもねちょっと多いかもしれない、うんうん、もう葉っぱ残さなきゃ枯れちゃうんだけど、はい、あんまりつきすぎてるとその木の骨格が見えなくてその根っこを作る段階でねどこまで切っていたとかっていうのがあるので、うん、か拭きにくくなるんですかね上にも多いとあー、うん、まあ そ, うそれもあるし難しいところなんだよね ある程度ちょっと骨格が見えた時点でこれ枯れ枝とかがあるんでこれを取るんですけどやっぱり消してね引っ張って取っちゃダメなんですね目当たりがやっぱり残っていて出るからあといってこの先っぽはどうせいらないからちょっと雑にしちゃってもいいんだけどこれ元の方のこういうところの方の葉っぱを取ったりこの辺から拭いたら使えるかなぐらいのところのやつはやっぱりきっちり切っといてあげて決して蒸したりはしない 幹のこういう皮も必要なければ無理に取らないで置いておいたでしょう、うんですよ心拍の皮は残しておいた方が芽が拭きやすい、うん、教えていただいた。はいどうですお、ねはい、っもっといけるですかまあもうちょっといけるけねっといける<笑>まあこういう風になってきた時に姿見えてきたじゃないですか、はい、意外とこの辺の埋にはねここまで根っこはあるんだけど幹が下の方まで結構しっかりするそういうのがあるんですよ、うんいいですねうん でやっぱりね、そこまでねもったいないから使いたいんでちょっと上根の方を取ってねで逆にこういう根、ね、なんかはあの使わないけど枝の腎と一緒でちょっと残しといてここでスパンって落としてもいいんだけど傷みたいに見えちゃうんで、うん、ちょっとこういう、うんまあ、こういう状態ねじゃりみたいなこういう風うにしてもいいまあもちろんすっぱり切っちゃってもいいんだけど。 こういういうに将来やれるような感じにしておきながら使う根の高さをちょっと下げて下げてねを見せるためにある程度やっぱりさっきと同じで上にこう突き出た根っていうのは使えないから上のところをちょっとこう整理してあとは鉢に入るサイズに整えたりでやっぱりこの時もいくらそこそこ太さがあっても将来入れる鉢って 削ったりするからちっちゃくなるじゃないですか、うん、このボリュームじゃなくてこの時の想定してなるべくこの強い根は短くしといた方がいいんですよで、そこからコができてで心拍は割とねちょっと根っこがあればね息ついたんで意外と異色に強い木なので いやでも心拍でもこんなに根切れないよって、まあ、てきない<笑>まあ、こういうふうにしてもいい感覚なら<笑>。例えばこの普通ねこれでこのあと5寸ぐらいの鉢入れるんだけどこのぐらいの鉢に入るようにこうやってしておけばこの強い枝全部取っちゃって、はい、柔らかい枝にこう張りがくる形を作った時に4寸ぐらいの鉢に入るようなにこの強い根をこう切っとけばここから先は細かい根だから、うん、後でねいくらでも切れるんで。 やっぱり、ね、こういう根にねしといてあげるのは最初は肝心。じこんだけ上、ね、切ってるからい下も切れるってこといいんです、ね、理屈は一緒雑器も小白も、うんうん、上のボリュームをこんだけ減らしてあるん で, そうです、ね、根を切っても大丈夫、はい、普通の植え替えでこんなに切ったら枯れますよっていうそうですよねまあことですでとりあえずはこれで、まあ、これより一回り大きい五寸鉢に入れる予定ですでこうやって入れて何年かして ききしてきて、元の芽がちょっと強くなってきたらその都度この枝を落としながら立て替えて多分3年ぐらいすると立て替えられるかな。はい、で、うん、はい、はい、ですけど<笑>あの、やっぱりねこれが普通だと思いますあのやらなくて。<笑>とはいえこのまんまこういうふうにしたんだと、はい、なかなかこういうで胴吹きもしづらくなるし、はい、さっき言った通り。 こういう強い根とかがこうズドンってあって、はい、そっから根分かれしててあのそっちでしっかりこれに入るような鉢だともっとでかい鉢入れちゃうでしょ、はいそうね、元の根がやっぱりね必要ないから死んっちゃうんですよその先の根は強くどんどん入れるとやっぱりで皮むいたりちっちゃくした時に入れようと思うと元の方に細かい根がないので、はい、今みたいにこんな根がない状態になるのでなる詰めづらくなる、はいえー、さっき言った通り、こり一つの枝で 最小限の芽があればいいのでこれ使えないので、ね、ここに芽があるからこういう出てきちゃってでこれね枝数すごく多かったねやりづらかったかもしれない で, すよ、ね、でこうなってくるとさ少しさ骨格がこう見えてくるじゃないですか、はい、この辺まで根っこがあってこの辺の幹が太いからここまで埋めちゃもったいないですよね、うん、そうなってくるとじゃあこの辺少し見せたいからって言ってこの辺の上の方の芽を ここれれ今、上根なんですよ、が。ちょっと気をつけなきゃいけないのがこれは今スパンと切ろうと思ってるんだけどパッと見た時にここを切っ た, この切った時にこの先が極端に根細になっちゃったりしてるとちょっとかっこ悪いのでそれをこう確認しながらこう抜いてやるそうすると1段根の位置が下がってちょっとここまで出せるようになって で少し根を整理してこんだけいっちゃっていい<笑>みたい<笑>想像つかないまあ将来的にはこの根元の一曲をこっちで見せながらいくか 逆にちょっと角度を変えてこっちで一番太く見える、うん、この辺を見せながらいくかとかっていうのはこの後、いろいろとやりながらなん、はい、となく見 え, 見えてきたでしょ8に上がるとちょっとこんな感じいろいろ角度はいろいろこうなるだろうけど。うん いきなりそう、ね、っと見るとここのねちょっと暗くて映るかどうかわかんないけどここにもねねじれの一曲があるんですよ。ぐるっといってぐにゅぐにゅってこの辺までこの辺も粘点してるので、まあ、削っても面白いだろうし、うん、下の枝払っちゃって上の方でねじれたところを強調しても。どうでした感想は うん、そうはもう想像つかないですよねあのあれから<笑>こんなやつやっ、ね、<笑>確かに深くの原木から掘って出したはいはいいや本当に貴重な体験で、ね、楽しかった元気な い, いやめちゃめちゃ楽しかった楽しかった<笑>、はい、楽しかっ た, かった<笑>これで足りないのかなっていうのがまあ増筋の方が強いイメージはあるんですけど不安がすごい<笑>まだ一心まだまだまだあるま だ,、うん、まだ僕の中では だから、小学校の長でも一番ね、強い子なん で, そうですね。で、まあ、去年も多分、言ってましたけど、自己責任でやる人は。<笑>真似する人は自己責任で<笑>、うん。お願いします。あの、去年もね、そうって言ったんだけど、去、う、年、ん、の結成をやったけど。真似しようにも真似できない人<笑>やる機会がないんだよ<笑>、ね。ただ、あの、一つね、こ, このやり方って、八年は上ってたやつでも。全然通用する理屈なんだけども、竹みたいに、受精の強い人、もし。 栄養不足とか、元気のない木なんかは、一回ちょっと鉢緩めて、肥料をがっつりくれて一年してからるとか、はい、それをしないと、やっぱりね、人間と同じでね、体力に落ちてる時に手術すると実行が悪いのと一緒で、やるからには元気にしてから。元気にしてから。元気のない状態は、一回元気を回復させてからやる。なるほど、はい。ご注意くださいと、はい。はい 貴重な体験をありがとうございました。面白いかどうかは分かんないですけど、<笑>面白いです十分面白いです。<笑>はいはい、<笑>はい。ええー、動画のご視聴ありがとうございました。盆、は、栽、い、Q イでは、スポンサークレジットを募集しております、はい。詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。こ ん, ん, <笑><何><笑>んなに、お得な企画ができたんですか。さ<笑>あ、広告です。はい、<笑>はい、ぜひ。<笑>お願いします。<笑>